どうも、辻介です、えー、本日はですね肩こりを一瞬で改善する時短ストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います、えー、まずですねこの肩こりになりやすい方慢性化してずっともうこう治る気配がないと、まあ、頭痛もするし歯が浮いたり、えー、気分が悪くなると 特にこうデスクワークとか、まあ、家事が忙しい方ですね、えー、まあ女性の方に多いのかなと思うんですがなぜこの肩こりが慢性化しやすいのか、まあ、原因が大きく分けて僕の中でよく患者さんで肩こりの患者さんを見るんですが3つ共通して起こる理由があるんですねこれ僕もめちゃくちゃ当てはまるんですけどまずですねこののの原因つ目っていうのが 肩に力が入りやすくて力がこう抜けない人ですねあの常にこう肩に力が入ったり気づいていると手をグーにしていたり歯を食いしばったりしている人というのは肩の力抜いてくださいねって言っても抜き方が分かんないんですよそういった方はやはり肩こりになりやすい 2つ目が呼吸が浅いといととうことなんですねさっきの肩が上がったり口をぐっと噛みしめたりっていうのと、まあ、同意するんですが呼吸肺活量ですねっていうのがやはり弱いと酸素を取り込める量っていうのが少ないので当然血液の循環も悪くなるし固まりやすいので。 この呼吸が浅いで特に女性の方で肺活量が弱い頻度が弱い方っていうのに起こりやすいですねで最後3つ目は不安症、えー、真面目な性格の方っていうのが実はこれ関係ないそうに思うかもしれないんですけど肩 こ, りをこりや肩こりを起こしやすいんですね1つはあのめちゃくちゃゃく 頭の中でどこか嫌なこととか不安痛いこととかつら、まあ、いこと何かしらご自身の中でもこれ本当に嫌だなっていうことが起こった時にもう本当にそれ以外のことが考えられなくなってしまって常に痛みのことつらいことばかり考えてしまうことによって。 辛い暗い寒い痛いとかそういったマイナスイメージのことが脳内で働くと体を縮こませようとするので肩こりとかになってしまうんですねでも精神的ストレスですねですので、まあ、そこの性格は変えられないと思うんですけどもこの呼吸を深く取り入れてしっかり体を伸ばす 体に力が抜けやすくなるようなストレッチを覚えていただくことによって肩、ま、の体っていうのは劇的に改善していきますで今回お伝えするストレッチはもう全部合わせて1分間でできるストレッチなので毎日続けられますストレッチも少しでも入れて体を緩めるという時間を 1分でいいので作っていただければ今後も楽に少しでも楽に過ごせると思いますので今からのストレッチをぜひ試してやってみましょうそれではストレッチをやっていきたいと思いますまずはですね呼吸とポジションこの2つを必ず意識してやってみましょうままず呼吸をを止めながらストレッチをやってしまうと 体に力が入ってストレッチをやっても効果が出づらいのでしっかりです、ね、この鼻でまず3秒大きく吸います大きく吸ったら今度口を膨らませるように息を吹きつけるように7秒間吐きながらストレッチしましょうこれは10秒で結構ですストレッチを2 3 0秒長めにする必要はありません 時短になりますし、効果も出ますので騙されたと思って373合計10秒をストレッチをやりながらやってみましょうで次にポジションですこの首の前横後ろで腕の前横後ろこの6つこれを10秒間ずつ 伸ばしていきますので全部で60秒で実はできるんですねめちゃくちゃ簡単なのでまず1つ目からやっていきます首の前側この首の前側はポジション後ろに手を回します回せることこまでで結構ですので回したら今度手のひらを下へ向きます手のひらを下で今度胸の鎖骨ですねこの鎖骨のラインを手で押さえます この押さえた状態で軽く押さえていただければ結構です軽く押さえて斜め上方向この首の前側が伸びるように斜め上方向を向いていけばしっかりここが伸びるのでこの状態から鼻で3秒口で7秒やっていきましょう鼻で3秒吸いますで口で7秒 OK ですで。これで肩の軽さを確認してみてください。やった方だけ軽くなっていると思います。次に横側です。先ほどと一緒です。この横側を伸ばすのは肩を後ろに回して手のひらを下です。手のひらを下にしたら次は肩の横上から押さえるように肩を肩に手を置きます。この状態から斜め横を。 向いていてきますそうすると首の横側がしっかり伸びてくれるのでこの状態から鼻で3秒口で7秒はい OK ですどうでしょうかどんどんどんどん軽くなってくると思いますで次は首の後ろ側です首の後ろ側、えー、今度は 肩を、さっきと一緒です、すみません。肩を後ろに回して、手のひらを下に。手のひらを下にしていただいて、頭のですね、この頭頂部の、剥げてない、あのこの後ろ側をこう手でこうしっかり持っていただいて、持っていただいて、剥げてないですか<笑>はい、大丈夫ですね。で、この状態から斜め下方向、斜め下方向に手をぐーっと引き寄せると、こうすると、 首 の, この後ろ側がしっかり伸びてくれるのでこの状態で大きく3秒鼻で吸って口で鍋を吐きますはいどうでしょうかゆっくり下ろしていただいてもうこれだけで首の前横後ろ この筋肉が伸びることによって、実際に普段の呼吸も深くなって、疲れが取れやすくなります。肩こりもこれだけですごく軽くなっていると思うので、ぜひ毎日やってみましょう。で、次にですね、まず首回りが硬くなって、呼吸が浅い方っていうのは常にこう力が入っちゃったり、あの、もうずっと手の手をこうグーにしたりですね、力が入っているので、 肩の周囲をしっかりストレッチしていきましょうまずは肩の前側のストレッチにれます、えー、まずは肩を横90度に開いて手のひらを上げます親指が上です 親, 上親指を上にしていただいたらそのままご自身で後ろに引けるところまで引いていきます引けるところまで引いたら胸の位置この鎖骨の下を 手ででで押さえるか肩のの位置でも結構ですこのどちらかを手で押さえていただいて後ろに引いていきます後ろに引いたら今度は 手, 手と手を後ろに引いた方向と反対を向いてそうするとこの胸の筋肉がしっかり伸びてくれますので手のひらはまっすぐかこう後ろにするとさらに伸ばして伸びてくれます鼻で3秒吸いましょう口で7秒 でで、す。これでまた体がどんどん肩が軽くなってきます次は後ろ側、横側です次は横側横側を伸ばすときは肘を曲げてきます曲げてきたらもう片方の手で肘のちょっと下側ここを手のひらでかけていきます今度こうかけたら体はねじらずに腕だけこっちの引っ掛けた手の方でぐーっと後ろに引き寄せていきます 引き寄せた状態で極力手が下とか上とかならないようにまっすぐの状態この状態から腕だけ引いていって今度は顔を反対側こちら側ですね手がある方と反対側に向いていきますこれで体腕の横側がしっかり伸びてくれるので鼻で3秒口で7秒 ですこれですごくまた体が軽くなります今のこの位置とよくです、ね、この肩の横が痛くなりやすい肩の力が入りやすいという方はです、ね、ぜひこの位置とまた手を真ん中の位置もしくはこの手首の位置に変えてみてください伸びる場所が違うと思うのでしっかりあここの方が伸びるなっていうところで結構ですので全箇所やっていただいても結構ですし。 あのぜひこれ試してみてくださいこことこことここでは伸びる感覚が違うと思うのでそれだけでも肩がどんどんどんどん軽くなってきますそれでは最後腕の後ろ側のストレッチ腕を肩を上に上げていって後ろで肘を曲げていきます曲げた状態から手を手のひらを外へ向けます 手のひらを外に向けていただいて、この状態から肘を持ちます。肘を持ったら、そのまま肘を手で後ろ方向に引っ張っていきます。今がこうだとしたら、この手で後ろに引っ張っていきます。引っ張ったら、次は体をねじっていくんですが、ねじっていく時は、この手を持った方から こういうい方向です、ね、手を持った方と反対の方こっちに体をねじっていくと腕がしっかり伸びてくれるのでこの状態から鼻で3秒口で7秒はい OK ですいかがだったでしょうか首の前 横、後ろ、腕の前横後ろ合計60秒ですねやるだけでめちゃくちゃ肩が軽くなってると思います是非今日から毎日試していただければと思いますので是非、えー、参考にしていただければと思います